さてじゃあ今度はここまででまずそのえっ、ー、と前、まあ、大きな整数をその複数のワードを使って表現するそしてそれをメモリーにしまうというところまではいきましたで今度はあのその多倍調数をですね実際にその加減乗除するようなそういう仕組みを整えていこうと思いますでそのために、えー、とまず最初に、えー、と1ワードの指則演算を この計算機を行うための仕組みを復習、復習というか紹介しておきます。で、えっ、ー、と、あのー、最初の時間のその計算機の構成というところで紹介したように、この指則演算に関わる部分には、この CPU という、あのー、部分が、あのー、まあ、その役割を果たすわけなんですけれども、で、そこでまずその1ワードの指則演算を行うための、あの、CPU の機構を紹介しますと、えっ、ー、と、次の2つの部品が、えー その役割になります、えっと、一つ目はレジスタと呼ばれるもの で, でもう一つは ALU と呼ばれるものですでこの ALU はうーんと日本語で言うと「三述論辞理演算ユニット」で英語だと「アリスメティック・ロジック・ユニット」っていうのをあの頭文字を取ったんですけれども、まあ、こういう二つの部品からあの構成されていますで、まあ、それぞれの重複解ちょっとしますと、えっと、まずレジスタっていうのはそのメモリーの一種なんですね CPU 内で、その、情報、二ン数のビット列を保持する、まあ、メモリーです。で、えっ、ー、と、ワード数としては非常に少ないんですけれども、あの極めて高速にアクセスすることができます。で、レジスタには、えっ、ー、と、もう少し分類すると、えっ、ー、と、以下の2つの種類がありまして、えー、と、1つは、汎用レジスタと呼ばれるものです。で、これは、その、 まあ、演算対象すなわち演算する加減乗用に使う数ですとかそれから加減乗用を割った計算結果をまあ保持する保存するためのレジスタですねでもう一つはあの状態レジスタと呼ばれるもので、えー、このテキストではその補助演算装置という名前で呼ばれていますが、まあ、状態レジスタとも呼ばれますでこれはあの CPU の演算に伴うそのさまざまなえと内部状態を保持する ものですでちょっとその内部状態というのはどういうものかというのもまたあの今後説明が必要な部分もありますけれども、まあ、例えば指則、えー、演算をした際にあの桁上がりが起きたとかそれから0、えー、で除算が発生したとか、まあ、そうい う, こうあのプログラムを進行する上であのいろいろこうなんでしょうねこういろいろその例外の処理を行ったりとか。 分岐をしたり処理の分岐をしたりとかそういうことに必要なその現象が発生した状態をまあ保持するレジスタがこの状態レジスタです。で、もう一つその ALU の方ですね。ALU の方はここがあのレジスタやメモリからそのデータを呼び出して実際にえと指則演算や論理演算を行う回路の部分です。ですのでまああの今我々が使っている 携帯電話をはじめとする情報機器っていうのは、えっ、ー、と、ここで本質的なあの計算が行われてで、それで、あの、あたかも、こう、仮想の現、あの、世界が、現実に現れているような、あの表、こともやったりするわけですね。で、あと、えっ、ー、と、ALU の働きとしては、その計算結果を、ここで計算して、結果をそのレジスタメモリに格納するですとか、それから、あと、その計算結果に、 計算によって発生した新たな状態をまあ状態レジスタに格納するといったような機能もになります。で、えー、と一応ですねこの CPU の仕組みについてはあのいろいろな資料があのインターネット上にもあります。でここで引用するのはあの東芝が出しているそのマイクロコンピューター入門コースっていうそういう あのこういうコンピューター の,、ね、の入門の資料が教材がありましてでそこであのこの東芝が出しているその組み込みの CPU が紹介されております。でこの CPU のですねなんとなくこうあの仕組みを表した、まあ、ブロックダイアグラムといわれるよう図が載っているんですけれどもこの中にその今説明しましたいくつかの部品が入っておりまして えー、と例えば、この画面のこの図のですね、この V みたいな形をしたところがこの ALU ですね。それからえーと ALU の, あの隣にあるこの箱の部分があの状態レジスターです。で、この教材ではあのプログラムステータスワードというようなあの名前がついています。それからあと、この箱の CPU の箱の中の右上にある部分があのこの汎用レジスターでして、えーと まあ、ちょっと字が小さくて見にくいかもしれませんけれども W とか A とか B とか C とかっていうふうにこう一個一個のレジスタに名前がついています。合計でまあそうですねせいぜい十数個とか非常に小さいあのメモリー領域数は小さい部分なんですけれども一応あのその計算機で行われるすべての計算はこのレジスタですとかあと ALU を介して行われています。 ということで、えー、ここまでで、その、まず1ワードの、えっ、ー、と、演算を行うための CPU の仕組みについて紹介しました。で、一応これを踏まえて、今度はその1ワードのですね、符号なし整数2個の、あの、加算の仕方を、えー、見ていきます。えっ、ー、と、ここでは、あの、まあ、符号なし整数2個をですね、まあ、 えー、CPU、仮想的な CPU を考えてで、そこのレジスタ X と Y という、まあ、2つのレジスタに足す整数をですね、あの入れておきます。でそれで、この X と Y の加算を行って、その結果をまあ Z というあのレジスタに入れるという状況を考えます。で、えーとまあ、ここのところはその、我々がその受信の まあ、小学校以来習ってやっている10進の整数の筆算と同じようにして、まずこの2進の数の加算を行うわけですね。で、で x プラス y を計算して、そうしますと、あのこの状況ですと、えー、と n, n ビットの、えー、と整数2個の加算を行いますから、あの繰り上がり、桁あふれが起こる可能性があるわけですね。で こ, のここでその桁振れがもし起きたら、えー、とその情報をまあ 1, とし1という値で表してそれをここにあるそのガンマという箱に入れますこのガンマというのが、えー、と状態レギスターもしくはテキストでは補助演算装置と呼ばれているものですで、えー、とこのようにしますとその x プラス y という計算結果がえっ、ー、とまあ あの普通の数式で表すとガンマかける ×2 の n 乗プラス z という形で表すことができます。で、えーと、このようにしたその1ワードの整数2個の加算をですね、えー、とこの一番下の行にありますように、えーとまあ、大括弧で z、ガンマというふうにくくった形のペアで表す、このテキストで表します。ですので、一応この最一番下の行の設置式の意味は、 X と Y の加算、1ワードの加算を行って、で、えー、と計算結果を Z、それから桁上がり情報をガンマに代入するというふうに思ってください。ここまででしょうか。まあ、あの、だから、ガンマは、だから見方によっては、その、えっ、ー、と、繰り上がりによって生じた、まあ、最上位桁と思ってもいいわけですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今のですね、その1ワードの あの加算を踏まえて、じゃあこの長さ K ワードの、えー、と多倍調数、整数 A と B の加算を考えます。で、やり方としては、あの先ほどのスライドに載せた図と同じように、まあ、あの電卓を並べたものだと思えばいいわけですね。あの各ワードごとにこう電卓を並べて、まあ、その加算をどんどん積み重ねていくというふうにあの思ってください。で、やり方としては、 でこれあの、繰り上がりは、あの、位の桁から上位の桁に向かって繰り上がりが発生しますから、まずその一番位のワードから計算をするわけですね。この場合ですと、あの、A0 と B0 がそれぞれ A と B の最下位のワードですから、まず A0 と B0 の加算を行って、で、結果が C0 になりましたと。で、そこでもし繰り上がりガンマ1というのが発生したら、それを次のワードの加算に加えるわけです。 で、次の、えー、とワードでは A1 と B1 の加算を行って、で、その結果が C1 になりましたと。で、それに、えー、と C0 から来た繰り上がりガンマ1を加えて、で、もしそこで繰り上がり、桁上がり発生すればそれをガンマ2として、また次の、えー、と上のワードに加算すると。というふうにして、こういった形の加算を繰り返していきます。で、最終的に、 えー、と最上位ワードの a の k-1 と b の k-1 の加算を行ってまあ c の k-1 のワードを得るとで。もし繰り上がりが発生したらその繰り上がりをガンマの k に代入するというふうにそのまあやってることはその我々が日頃筆算で立ち算をやると同じようなことをまああのワード単位でやると思えばいいわけですね。 でえー、と一応これを数式で表しますとテキストで用いている数式の表現を使いますと、まあ、A という数が、まあ、A0 から A, -A の K-1 のワードの列それから、えー、と B が B0 から B の K-1 のワードの列を使って、えー、先ほどのような加算を行った上であの計算結果として C が C0 から C の K-1 のワードの列になると。 ということを言ってるわけですここまでいいでしょうか。でじゃあここからの問題なんですけれども、えー、とじゃあ次にその今僕がこう口頭で説明したあの多倍調数 A と B の加算を行ってその結果を C に代入するという操作これをそのどう記述するかっていうのが問題になるわけですね。 えー、と今こういう形で先ほどの筆算の図を使って説明しましたけれどもまあこれをその例えばあの皆さんが相手の人にどう正しく伝達するかもしくはあのコンピューターにどう正しく計算させるかということが次の問題の課題になるわけです。